バグスターが2体ふはいは少し違うがエグゼイド貴様を地獄に送ってやるわ<笑>ここをお前の墓場にしてやるわそうはいくか2体まとめて倒してやるぜ<笑><笑>り<ゃ>あれっ<笑><笑><笑> ちょっと行くぜクソこうなったら仕方がない奥の手だなんだそれはまあ見ていろな何をする痛みは一瞬だええ これはとてつもない力が体にあふれてくる何をしたんだドーピングだドーピング<笑>そんなの卑怯じゃないか勝つためならどんな卑怯なこともするそれが勝負の世界というもの行けお前の力を見せてみろさあエグゼイド一回の裏と行こうじゃないか はできるじゃないかなぜ今ならどんな球でも打てる気がするぜそそんなこれ<笑>最後の育成 だ, なだよゼ正だところで終われない患者さんのためにもよ何より不正をして勝負勝とうなんて間違ってるそんなのは負け犬の遠吠え、勝てばいいトリな勝利者こそが常に正義なのだ そんなこと。<笑>う わ, わ, わ。みんな大変。エグゼイドがやられちゃう。みんなで頑張れって言うよ。せーの。ーもっともっと大きな声で。せーの。力が。紛ってくる。 応援としていつもより強くなれる勇気をもらえる同心的なんかよりもよっぽど価値のある力を秘めているこんなものに価値などあるか勝負は力が全てる力さえあればいい違うゲームだって先生堂々やるから楽しいんだルールを下っても楽しくなんかない<笑>何を言う勝たなければ楽しくもないに決まっている 勝つよりもも大切なものそれがお前たちは分かっていないそんなお前たちに負けるわけにはいかないお酒は勝とうが地獄で10万54年も生きてきた我が輩に勝てるとでも思っているのかいでよノーコンティニューでクリアしてやるぜ<笑> つかリッシュそんなバカだこの吾輩がイエンド・オーセンチュリー ルーはこのまま連続クリアしてやるぜ で決まりだ決め技めマイティー・フリティカル・スュトラー どうにか勝てたよこれも会場のみんなの応援のおかげだねありがとうゲーム病に感染していた患者さんも助かった一件落着だおっともう行かなきゃいけないみたいだ新しい患者さんが僕を待っているからねそれじゃ名残惜しいけどまたどこかで会おうねバイバイ